より一層孤立を深めるることになるののででしょううかどうも政治いいろろす中国政府は徹底的に隠して否定するでしょうが、おそらく西側各国から多額の賠償金を請求されるんではないでしょうか。アメリカ議会がコロナウイルスの起源について詳細な報告書を出しました。 ザクザクからの記事を紹介します。東京五輪の大半を無観客開催にした新型コロナウイルスの起源が注目されている。ジョー・バイデン、アメリカ大統領は5月末、情報機関に90日以内の追加調査を指示したが、タイムリミットが今月末に迫っているのだ。こうした中、アメリカ議会共和党が中国武漢の中国科学院 武漢ウイルス研究所から漏洩した大量の証拠があるとの衝撃の報告書を出したという。ロイター通信によると報告書はアメリカ会員外交委員会の共和党トップマイク・マッコール議員が公表した。武漢ウイルス研究所の研究員がコロナウイルスを秘密裏に操作し、2019年9月12日以前にウイルスが流出し、 人に感染させた多くの証拠がある、などと記されているという。とのことで、このマッコール議員が筆頭委員を務める下院外交委員会が作成した84ページに及ぶ報告書は、今まで断片的にしか発表されていなかった研究所から流出したとする説を時系列に整理し、状況証拠としながらもかなり説得力のある内容にまとめられています。 一方、WHO と中国政府は動物から自然に人に感染したとする説を主張し、しかも最初の発生場所に関してはうやむやにしようとする言動を繰り返してきました。そういえば昨年3月あたり中国の報道官から東京が起源かもしれないなどと言われたこともありましたね。冗談にもならないたわごとをあの国の報道官は真顔で言います。そういったこともあり、 WHO や中国当局に忖度した大手 SNS 上では、武漢ウイルスという言葉を使用すると、動画や投稿が削除された時期があり、ウイルスの発生期限について公の場で話しあえる機会が失われていました。それが今年に入って WHO が任命した科学者と中国政府の合同調査では、このウイルスが研究所で人為的に作られたものではないという結論を出したのですが、 WHO の調査チームに対しては、メンバーの科学者が独立した調査を行うことを禁止され、生データへのアクセスが拒否されるといった妨害が行われたため、結論を疑問視する声が各国政府及び有識者から出始めました。そしてそれを考慮してか、今年3月末、WHO のテドロス事務局長は、さらなる調査研究を求め、すべての仮説が 検討対象から外れることとはないと述べさらに5月11日には、トランプ氏とは対立関係にあったアメリカアレルギー感染症研究所長ハウチ氏、まあ、日本でいう尾身会長のような立場の人がマスコミの取材に対し、ウイルスは動物から人間への感染を通じて発生した可能性が高いとしながらも、別の原因があった可能性も存在し、それを解明する必要があると発言しました。 その流れを受けて、大手 SNS では、研究所で人工的に作られたと主張する意見を発信しても削除されなくなり、Facebook は5月26日、公式ページ上で従来の方針を変更する発表をしています。ウイルスの起源を特定させたいトランプ政権下で始まった取り組みは、アメリカ議会でも同様の調査が昨年からなされ、状況証拠ではありますが、一定の結論に達したということです。 記事に戻りますと新型コロナの起源をめぐっては、アメリカ紙ウォール・ソリート・ジャーナルが5月23日、アメリカ情報機関の報告書を引用し、感染拡大が発表される前の一昨年11月、武漢ウイルス研究所の研究者3人が深刻な体調不良に陥ったとスクープした。バイデン氏はこの直後、追加調査を指示したが、その後もイギリス デイリーメールが5月末、新型コロナウイルスは中国武漢の研究所の実験室で作成されたと主張するイギリスとノルウェーの研究者による論文について報じた。世界保健機関 WHO は1月から調査団を中国に派遣し、3月に武漢の研究所から漏洩した可能性は低いとする報告書を出したが、不満足な代物だった。イギリスコーンウォールで6月に開催された 先進7カ国 G7 首脳会議では中国を巨大な脅威と位置づけコロナの起源について再調査を求める声が上がった自由主義陣営の強い怒りを受け WHO のテドロス・アダノム事務局長は7月 WHO 会合で武漢の研究所への追加調査を提案したアメリカ共和党がこのタイミングで報告書を公表した意味をどう見るか 福井県立大学の島田洋一教授は、アメリカ議会共和党はこれまでも中国語に堪能なマット・ポティンジャー前大統領安保副補佐官らが中国側から得た秘密文書を精査し、武漢研究所漏洩説に自信を持っているようだ。親中派とされるバイデン民主党政権と中国側が談合して中身の緩い報告書を発表しないよう、 民主党政権と中国を強く牽制した動きだと語っている。とのことです。アメリカは議会の権限が大統領府と同等またはそれ以上に強く、与野党問わず独自の調査を行うことで有名です。今まで数々の調査委員会で大統領の政策に影響を与え、方針転換を余儀なくされたこともありました。このあたりは腐ってもたいというか、 対案を出さず政府の誹謗中傷しかできない日本の野党とは国会議員としての使命感、資質ともに運泥の差がありますね。バイデン大統領は6月末のサミット前に政府直轄のインテリジェンス機関に調査を命令し、その報告期限が8月24日に迫っています。現在、この件について中国が何と言っているか気になるところですが、中国共産党の海外向け機関紙、 環球時報は8月6日、アメリカに揺さぶりをかけるような記事を載せています。原文の英語を翻訳したものを引用します。いわゆる調査を行うまでもなく、アメリカ政府は結論ありきで動いている。アメリカ政府と情報機関の担当者たちは、コロナウイルスの起源の調査を中国国内で始める前に、常に中国に対して圧力をかける必要があると信じている。 具体的な証拠を見つけることなど彼らには関係はない。調査で何も発見できなくても、アメリカは次の調査段階に行くことが中国が邪魔をするので、ウイルスがどこから発生したのか見つけることができない。そしてそれゆえ、中国は世界がパンデミックで苦しんでいることへの責任を取らなければならないと公言するだろう。中国が反発すればするほど、アメリカは中国に圧力をかけるため、 同盟国と賛同国をつなぎ止める理由をもっと探さなければならなくなるだろう。ウイルスが流出したのは武漢研究所での不手際が原因であると証明したいと強く思っているのか、アメリカは WHO に捜査のために必要な計画書を提出した。その計画によると、捜査チームはアメリカ、ヨーロッパ、カナダ、そして日本の研究者によって編成し、ウイルス、 医療診断事例、そして病原体のサンプルに関するすべての情報を共有せよと中国側に要求している。アメリカの計画は、ウイルスはパンデミックの初期段階において、研究所での取り扱いミスで流出し、世界中に広がってしまったという誤った結論へ持っていこうと、調査がまだ始まっていないのに決めつけてしまっている。コロナウイルスの起源を追跡するアメリカ主導の捜査は、科学とは関係のない、 全くもって政治的な動機によるものであることは明々白白である。中国を落とし入れるためにアメリカ国会議員の何人かは真実よりも虚偽、正義よりも政治、生物学よりもイデオロギーを信じているようだ。アメリカがアフガニスタン、イラク、またはシリアで行ったこれら全ての虚偽の告発はアメリカ自身の犯罪行為、そして表には出せない、 政治的策略を見事に映し出している。コロナウイルスの起源の調査についても中国をスケープゴートにしようとしている意図は隠そうとしても明白である。とのことで、長くなりましたがこんな感じです。日本のマスコミもあの三国政府に対してここまで言ってほしいものですね。中国共産党が機関紙に強い言葉で反論記事を載せた場合、 痛いいところをかれてて結構焦っている証拠ですさて、マッコール議員が主導するアメリカ下院委員会は、ウイルスは武漢研究所で人為的に作られたものが流出したと結論づけました。バイデン大統領が支持した政府の情報機関による調査はどう結論づけるか楽しみですね。あのおじいちゃんが本気なのかどうなのか問われる瞬間が、8月24日以降にやってきます。 もし政府による調査が議会との結論と同様なものになれば、中国は世界中の国から賠償請求されるでしょう。そうなれば、あの国はより孤立を深めることになるでしょうね。ちなみに、議会報告書を日本語で予約したジャーナリスト、長谷川幸宏氏による記事のリンクを概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧ください。ようやくだけでも長かったので、動画では詳細を伝えられなかったのですが、